今月のフレッシュマンは、阿蘇市内巻にあります、熊本県信用組合阿蘇支店にお勤めの女性をご紹介します。よろしくお願いします。お願いします。では、まず、お名前と年齢、そして、今お住まいの地域を教えてください。はい、えっと、富田遥です。えっと、二十歳で、乙姫に住んでます。富、えっと、田さんはこちらにお勤めになって、どれぐらいが経ちますか。 ちょうど1年ぐらいになりますね。もともと阿蘇の方ではないそうですね。はい、そうですね。もともと地元はマスキで、うん、えっとこっちに配属されて阿蘇に住んでいます、はい。普段はどんなお仕事をされているんですか？えっと窓口で水道業務や預金の管理などをしております。お仕事を始めて1年が経ちましたが、慣れましたか？そうですね。やっと<笑>慣れてきて。 業務をこなしている状況ですね。はい、あの阿蘇の地域のお客様はどんな方ですか？何か嬉しかったこととか、逆にこう難しかったこととかお仕事の中でありますか？そうですね。あ、その方は皆さん優しい方ばかりで、えっ、ー、と色々業務を覚えることはいいんですけども。周りの方々にえっ、ー、と助けられて。 今頑張ってください。朝は寒いでしょ大丈夫ですか。<笑>結構冬は寒かったですね。で、はい。結構電気代が高かった。<笑><笑>暖房代がですね。そうですね。あそう<笑>あるあるかもしれません。あのでは富田さん今23歳ということですが、えー、結婚願望とかはありますか。そうですね。まあお相手がいればは い, <笑>い。どんな人がタイプですか。 そうです、ね、いろいろ器用にこなせる人でよくしゃべる人が好きですじゃあそんな人ともしデートするなら阿蘇市、どんなところに行ってみたいですかそうですね、いろいろ視線がいっぱいあるので、うんまあ、大観望とか草千里とかきれいなところ行ってしゃべりながら回りたいですね。 ドライブとかねいいかもしれないです ね, <笑>ねでは最後に職場の PR をカメラに向かってお願いしますはい、えっと、いつも一緒のコミュニティバンクを目指していますお気軽にお声かけください窓口でおお待ちしております、はい、ありがとうございました、えー、今月のフレッシュマンは阿蘇市内巻にあります熊本県信用組合阿蘇支店の富田遥さんをご紹介しましたでは最後にフレッシュマンのポーズでよろしいですかいきますせーの しうま<笑>さよなら。